今回の淡路島の奇心はこれだヤマタノオロチ上官の命令には黙って従うそれが武士団んてもんだろう黒曜の女神を武士たちに渡すわけにはいかないたく消えされ世界の異物どもめがもう鬼相手に何もできなかった俺じゃないぜエンマの王達え東方フォン第2回フォンセ a n i m a マークス